皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月18日、海賊で試練の門をやっていましたが、経験値でもらうべきか特訓スタンプでもらうべきかわからなくなってました。結論から言うと、おそらく経験値でもらうのが正解だった気がします。というわけで、今日は海賊の大砲の置き方に関するワンポイントアドバイスです。海賊の大砲は3個まで置けるので、いわゆるスズメ差しの形で置きたくなってしまいます。 しかし、敵は動くので、進め差しの形では威力を発揮しません。なので、こちらも動き回って、敵宜大砲を置き直すのが強いです。大砲の射程はかなり遠くまで届くので、フィールドの中央に置くより下段に控えて撃つのが強いです。ロックンを使うのもいいですが、乱戦時の大砲の向きは、フィールドの中央を向いている方が強いです。そして、大砲の場所は3箇所にばらけているのが多分強いです。 毎回3発の砲弾を当てるのではなく、敵がどこに動いても最低1発は当たるような配置が強いです。海賊が自由に動けて攻撃できる以上、大砲の弾が毎ターン1発当たるだけでも相当な火力になるんですよね。そういうことを考えながら試練の門をやっていました。ぜひ参考にしていただければと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。